私の恋は南の風に乗って走るわああ青い風切って走れあの島へ たびにすべてを忘れてしまうのはしゃいだ私はウイルが熱い胸聞こえるでしょうすは キラキラサンゴ礁」「ふたりきれ流されてもいいの」「あなたが好きああ私の恋は」「南の風に乗って走るわ」 あの島へ